皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です、えー。今日はですね、はいこちらにも見えてますけど、EV スコープ2をご紹介したいと思います。まあ、どんな人でもディープスカイオブジェクト、えーと、天体写真のような映像を楽しめるっていうことで、話題の天体望遠鏡なんですけども、これね、今ね、ニコンさん扱ってるんですよ。はいで今回、ニコンさんからお借りしました。 去年私 EV スコープイクイノックスっていうえ天体望遠鏡を紹介させていただいてるんですね。で今日は EV スコープ2なんですけど何が違うかというとですねぐるっと回すとここに接眼レンズがついてるんです眼レンズえ。去年レビューした EV スコープイクイノックスっていうのは、えー、とこのスマホとかタブレットで操作してこの中で天体写真の画像を楽しむっていうものでした。 で実際に覗くっていうことはできなかったんですけどこの EV スコープ2はですねニコンの接眼レンズがついちゃったっていう機種なんですよだからえ実際に撮れたものをニコンの接眼レンズでこう見ることができるっていうそういう天灯望遠鏡ですで実際操作してみたらねめちゃめちゃユーザーインターフェース変わってんですよ<笑>これびっくりしたんですよ最近変わったんだって私みたいに慣れてる人はわかるんですけどそうじゃない人は めめちゃめちゃゃ戸惑うと思ったんですよだから今日はえこの EVSCOPE2 の新しいアプリのインターフェースユーザーインターフェースを使ってえこの EVSCOPE2 を操作するっていう動画をご紹介したいと思いますじゃあ行ってみましょう 月とか惑星とかは楽しいんですけどね淡い星雲星団とかを見るときっていうのはどうしても家庭用の天体望遠鏡では若干淡めに映るんですねまあ、それでも十分綺麗なんですけども天体写真みたいなものを最初に見てそれをイメージしている人が見ると へーこんなもんなんだへーで終わっちゃうっていうそういう楽しくも寂しいジャンルなんですよね。でこの EV スコップはそうではなくてもうがっつり天体写真みたいな画像が リアルタイムで楽しめますよっていうものでして、うん、と基本的にはですね操作は全部アプリから行って難しい設定とかはあんまりないです三脚のようにこの望遠鏡を立ててあとスマートフォンがあればもうあとは勝手に設定してくれるっていうめちゃめちゃ画期的なやつなんですね今晩晴れそうなんですよ自分のベランダからその操作する様子っていうのはお届けしたいと思いますんでそれでは実践編にいってみましょう EV スコープ2を設置してますで夜なので、えー、静かめにやろうと思うんですけどじゃあまず電源入れてきますわ、うんえー、と私の自宅はですね開けてるっていうほどでもないんですけど一応南側が見える仕様になってます<音> w i f i ですよねを EV スコープと接続します EV スコープ2はい うん、OK だね。で、ユニセラーのアプリを起動します。そうすると全然違う画面が出てきました。これびっくりしますよね。ピントを合わせなきゃいけないんですけど、この望遠鏡ボタンを押してですね、ピントが合ってるかどうか確認をします。今、ここの画面に、えー、星空が表示されてます。えー、今、晴れてるのでちゃんと写ってますね。後ろのダイヤルを回すとピントが合いますので、で精度よく合わせるときは、このバーチャルフマスクっていうのを 望遠鏡の前につけて、えー、ピント合わせします。今ピント合わせしていきます。 で次動かすんですけどあの EV スコップスで天頂真上向いてると苦手みたいですよそこの辺の星を検索するのがなのでちょっと傾ける必要がありますんでここで移動するを選択しますなのでこの丸をやると下にやったり右左にやったりすると望遠鏡 EV スコップスが動きますで夜でちょっとうるさいなっていう時とかこまめに動かしたい時はこのスローモードっていうのをやるとゆーっくり動くようになりますから とりあえずえっ、ー、とまあこんなとこでいいですかねはいでこれで角度を決めたら戻るっていうふうにやって EV スコープの向きっていうのがあ、ね、りますねこうペッすそうすると GPS と時間の同期待機中で出ます ましたね、でオリエンテーションが進行していますってなるとこう位置合わせをしてくれてる状態になりますからこれでしばらく待つと今あなたはここを見てますよっていうのを解析してくれてる状態です、はい、おオリエンテーションが正常に行われましたはいこれで望遠鏡がどこを見てるか EV スコープ2がどこを向いてるのかっていうのも判別できるようになりましたんでここで真ん中の「本」のボタンを押します、はい、でもう見たいやつ見に行ってください えーとですね、今だと何見えるのかなえっ、ー、とアンドロメダ銀河見えるんですかねアンドロメダ銀河行ってみましょうかこの M31 アンドロメダギャラクシーこれいってみますちょっと夜なんであの声小さめで喋ってますけどご了承くださいはいそうするとアンドロメダギャラクシーへのする、えー、M31 アンドロメダ銀河に向かって今 e v スコープ2が動いているところです ちょっとずらして位置合わせしてちょっとずらして位置合わせしてみたいな感じで自分が今どこにいるのかっていうのをこう、えー、確認しながらアンドルメダへ向かっております、まあ、ちょっと時間がかかるんでね、えー、この EV スコープが位置合わせをしてる間は、まあ、こういう iPad なり iPhone なり置いて、まあ、ちょっと休憩したりとか、えー、なんか違うことやって時間を潰すっていうのもいいと思いますおお 入, 入ってきたよ入ってきた入ってきた 入ってきたよこれすごいいいですなほんとね相変わらずこんな一発で入るなんてさ 0.81.03.0 でこう倍率が変わりますので、はい、うわおど真ん中来たど真ん中来たうんでこれでえっ、ー、と導入は完了しました で, でここまで来たらエンハンズズドビジョンを行います左の星のマークですねこれを押すと ンンハンスドビジョンになります時間が経てば 経, て経つほど綺麗によく見えるようになりますでこれと同じものがあのニコンの接眼レンズの中で見えてるはずなんですねそれもね後でちょっと楽しみたいと思いますああ来たねあでもちょっとなんか上にずれちゃったなまあいいかちょっと位置がずれたのでやり直したいと思いますこれで星マーク1回タップしてでこれ移動するってやってスローモードでこう下に向けていくと あ逆だったちょっとずつ置きますこれ若干ね反応が遅いですはいこれで真ん中にやったのでここでエンハンスドビジョンもう一回かけたいと思います画像がほどミラリーに保存されちゃったあの一回エンハンスドビジョンかけて、えー、それを終了するとその画像が自動的に保存されるようになっていますで保存された画像がねこういう丸でこう囲ってねこれはどういう天体ですよっていう、えー、そのユニセラーの レイアウトで記載されたものとこれがないものと2つ入ってます画素サイズが 2800×2800 って書いてあったからおおーそんなこと言ってる間にこんなにでかくなってたこれすごいね32秒でこんななってるんですよ32秒でこれで待てば待つほどこの映像が綺麗に見えるようになってきますでここでちょっとニコンさんのレンズってどういうふうに見えてるのかちょっと見てきますね これスマホで撮れるかな。ちょっとスマートフォンで撮れるかチャレンジしてみます。ちょっとスマホで撮るのとは、えー、若干映像に違いがありますけど、よく見ますね。 はい、でこれ今ね3分、はい、露出をしたところで3分露出しましたで、まあ、ここまでにしておきましょうかこれでエンハンスドビジョンをオフにすると画像が自動的に保存されます SNS とかにアップしたりして、えー、楽しむこともできますよということでねでこれ保存が終わるまでちょっと待ちますすぐは、ね、動けないんですよ 次ね、ね土星見てみよううと思うんですよね今ね土星見えるんですよねでここの「種類」っていうところをタップしてで、惑星にチェックを入れて、えー、フィルタリングするすると惑星がいっぱい出てきました、はい、で、えー、とサタンですね土星を選択して移動してみましょうさて惑星はどんなふうに見えるのか土星は明るいのでこう視野に入ってきたら急に明るいものがこうドンと入ってくると思うんですけど 来た来た来た来た来た来た来た来た来たよ来たよ来た よ, たよーはい GoTo が終了しましたおお映ってるさすがにちっちゃいけどさこれんこいねこれねうわーこれ土星ですよ土星を見ることができましたでも惑星はね明るい星いかエンハンスドビジョンかけてもあまりなんか効果が だからこのままこうカメラマークを押せばこれ保存されますあの次月見てみようと思うんですよこの間見たらねすごい良かったんだムーン惑星今も見えるのかなあ今のニコンの節眼レンズで見忘れちゃったどうせこの EV スコープ2で えー、と見る月ってあのー、なんだろうちょっと普通の天体望遠鏡で見るのと違いますね、うん、いやまあそれがいいんですけどドーンと入ってくると思うよドーンと壁に邪魔されてるかなと思ったけど一応見てるんでこれなんか下の方明るいじゃないですかなんか下にもしかして移動してったらあた来た来た今ちょっと明るくなったね 月はすごく明るいから、もしかしたら、ジャストでこうやっていられないのかもしれないですね。そうか、月の周りは明るいから。星が見えないのか。おお、来 た, 来た来た来た来た来た来た。来た来た来た来た来た来た。はい、月が入りました。月がどんな感じ、これ明るさ合わせてくれる、おお。すごい。ちょうどこう半月だね、あれ。 こう満月を過ぎたからそうだ、ね、ちょうど今日加減ですね加減の月ですこの辺のクリエイターがこれさ月面 X とか見たら結構面白いんじゃないのこれねえじゃあちょっと節眼レズ見ていきますね面白い面白いこれもちょっとスマホで撮っとこう スマホでも映ります、ね、このまま画像を保存と。ポチッとカメラマークを押すと保存されます。うん。保存ギャラリーに保存されました。はい。という感じで、えーと、使います。えー、e v スコープ2の、えー、新しい UI の操作方法をお伝えしました。最後は、この歯車マークを押して、マイテレスコープっていうこれね。 こういう画面でマイテレスコープを選択して、えー、とこれでパークっていうのに押すところ望遠鏡を収納位置に戻しか電源を切りますっていうふうにやると EV スコープ2が元の位置にコンポジションに戻ってそれで電源がオフになるという感じで操作は終了になります、はい、だから、えー、と EV スコープ2もしくは EV スコープイクイノックスですね使っている方 ちょっと UI がいきなり変わってびっくりしちゃったっていう方はちょっとこう私の動画がまあ参考になればなと思いますのでえやってみてくださいじゃあスタジオに戻しますはいということでいかがでしたでしょうかまあこんな感じで操作をしますあとやっぱこう目で見るってやっぱいいですね没入感っていうのかなこう 全部がこうシャットアウトされた空間の中にこう天体が浮かんでるっていうあの感覚ってやっぱり望遠鏡を覗くっていう行為じゃないと味わえないものだと思うんでそこはねすごい良かったですねで EV スコープ1見たことあるんですけど それと比べてもやっぱり EVSCOPE2 の方がより画像も鮮明でコントラストも良くて色づきも良かったですニコンさんの接眼レンズを使うことでシステムアップしてるパワーアップしてるっていう感じの印象ですね天体望遠鏡の機材ってさその細かいものがすごい多いんですよでネジ1本持っていかなかったらそのネジがめちゃめちゃ重要であ今日もう写真撮れないみたいなことって本当にあるんですよね でそれで私も痛い目いっぱいしてきたんですけどこの天体望遠鏡は三脚とこの望遠鏡本体とタブレットスマホがあればもうそれで完結しちゃうので基本的になんか機材の持ち運びってめちゃめちゃ楽ですよ失敗することがないんでそういうところもいいっすよね この機材60万ぐらいするんですよね。非常に高価な天体望遠鏡です。えっ、ー、と、これと同じことをしようとしたときに、大体ね、そうだな、今だと15万円ぐらいあれば、多分同じことができる機材って揃うんですよね。ただ、その機材を使いこなす、同じことをするには、専門の知識があって、えー、その機材の使い方を覚えていて、専門の機材を揃えて、何が必要なのかって揃えていかなきゃいけない。このなんかタブレットとかパソコンのモニターとかで見る、えー、天体、 の観察方法の楽しみ方を電子官房って言うんですけど、その電子官房機器を扱っているメーカーさん各社色を下げようと頑張ってらっしゃるんですが、やっぱりそのやっぱりお買い物の敷金っていうのも高いし、えー、機材の使い方を覚えるのもやっぱりね、まあ初めての人がやるってなると、ね、結構難しいんですよ。だからある程度慣れた人がやる。 趣味なのかなっていう感じは今のところ自分はしてるんですよね要はまあ星綺麗だよね見れたらいいよねっていうそういうカジュアルに星を楽しみたい人そういう人にとってはこの EV スコープっていうのは本当画期的な機材じゃないかなと思います先ほどお見せした通り手軽に星空の観察を楽しめて、まあ、難しい操作とかほとんどないですアプリの使い方だけを覚えればでみんなでこうシェアして楽しめるっていうね、えー、ものすごくカジュアルですよ だからまあ画期的って言われてるんですけどそういう楽しみ方ができる天体望遠鏡ですだからまあ、ね、お値段は高いですけどもそういうところにまあ価値があるっていう方には素晴らしい天体望遠鏡じゃないかなと思うので皆さんあの概要欄にニコンさんの URL 貼ってますからもしこの機材欲しいなっていう方は、えー、ぜひそこからご購入いただければと思います、えー、今日はここまでになります、えー、また次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねー